皆さんこんにちは命を守る参議院議員の川田隆平です今日は北海道大学工学院研究員の地域環境研究室助教の田草隆太助教とそれから草島新一鶴岡市議会議員と一緒に風力発電の騒音による健康被害について今回このズームでお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします えっ、ー、と、まず、あの、初めに、えー、自己紹介から、じゃあ、タグサリ先生からお話伺ってよろしいでしょうか。あはい、いえー、今、ご紹介いただきました北大のタグサリと申します。えー、騒音の健康影響について研究しておりまして、まあ、風車騒音、まあ、それから。自動車騒音、えー、航空機騒音、まあ、その他、いろいろですね、あの騒音の健康影響について。研究を行っております。今日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、それでは、草島知事から、はいえー。はい。審査、お願いいたします。 山形県鶴岡市の市議会議員をしております草島真一と申します。えっ、ー、と、まあ先あのこの風車の問題それからえこの低周波音の問題について、えー、まあ議会で議論したりしております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、それではまずあのこの風車問題についてまず詳しくない人たちにもえちょっと簡単にちょっとまずあの少しお話しいただきたいと思うんですが。 まあ、今、最近、この再生可能エネルギーということで、太陽光発電であったり、この風力発電というのは非常に今、注目を集めていて、全国各地にまあこの太陽光パネルもそうですが、この風車もえ今、全国各地で見受けられることになってきています。で、現在、この日本海側にまあとてもたくさんのえこの風車の建設が予定されているということで、この草島さんの山形も、その、はいはい 一つですけれども、はいまあ、秋田県なども本当にもうすでにたくさんこの建設されて、もうすでに発電も始まっているということでして、まあ、そのことについてまあ田草井先生の方からもお話をさまざまなところでされていることを伺っております。じじじゃゃあまずはじめにじゃあ草島さんから先日、はい あの12月議会でも質問していただいたということで、えーまあ、そのことについても含めながら、まあ、ちょっと質問の、えー、中身も含めながら、えー、この風車問題について、えー、まずはじめから説明していただけますか、すね、よろしくお願いいたします、はい、よ, ろしよろしくお願いします。そちらですね、あの資料の画面を共有させていただきますえっとですね、す今、あの全国各地、これ、洋上風力発電の計画なんですけれども、えー まあ、このお特に日本海側などにです、ねえー、これはの、えー、国際的なその風力発電の、えーまあ、計画だとかそういうな、そういう資料の中にも、この日本海側、特に、えー、北海道から青森、秋田、山形、新潟というところの日本海側に、えー、大規模な洋上風力発電、 えー、の計画があるということが示されています。で、まあここの計画なんですが、まあ、再生可能エネルギーのその風力発電の、うん、洋上風力発電というのは非常に大規模にできるということで、えー、ま再エネの普及としては大変あの有利な事業かと思います。しかしながら日本の場合ですね。 えー、ちょっと海外と違っているところがありまして、えー、ちょっとこれ、よく見ていただきたいんですけれども、これ、秋田県由利本荘市で、えー、1万2600キロワット、これはの1、1基1万2600キロワットということなんですけれども、これが65基計画されています。で、えー、これ、沿岸から2キロの近さで、えー、作られているということです。 これ高さはですね、えー、ブレードを含めると250メートルという大変あの巨大な、えー、構造物、これは65基、えー、もうちょっと詳しい、あれがあるんですが、この黄色い点が、えー、その設置のポイントです。もう沿岸から2キロという近さで、えー、作られようとしているとい う, うことです。でこれはあの山形県内も今、 洋上風力発電事業ということで、えー、最大で1万5000キロワット、えー、46基の計画がありまして、えー、これもあの沿岸から1キロから2キロ離したところからずらっとこう並ぶような計画になっています。で、これがどういうことなのかといいますと、これ実は田草利先生の資料なんですけれども、えー、これ左側の え縦軸が海岸からの距離、これ、ドイツの計画なんですが、ドイツで稼働しているもの、それから計画中の事業なんですが、えー、これ見ていただくと、えー、縦軸で見ていただくと、だいたい20キロとかから始まって、えーまあ、120キロと、20キロから120キロの間、要は20キロ以上離して、 え、こういう洋上風力発電の建設や計画が行われているということなんです。で、まああの。この洋上風力発電の前に今風力発電自体でですね。例えば、この睡眠障害とか、あとめまいとか頭痛とかそういうことを訴えていらっしゃる方がえ。この国内でも全国にいらっしゃって。 えー、今お見せしているのは秋田県内、にかほ市ですとか由利本荘市で、えー、実際に報告のあった、えー、ものなんですけれども、えー、21件報告が行われています。そしてこれ見てみますと、えー、2000キロワットとか、えー、のお2キロぐらいのところで睡眠障害、 が生じているということでですね、これよりもずいぶん大きい、えー、風力の発電になるわけなので、えー、果たして大丈夫だろうかということなんです。えー、で、まあ、ただこうい う, うまあ、秋田県での声もありますし、えー、この山形のユーザーでも、えー、懸念する声があるんですが。 こういう声に対して、これは山形県の知事への公開質問上への回答なんですけれども、えー、県の回答は、ですね風車の音に関する専門家である日本大学の町田名誉教授が、令和元年12月の秋田県由利本荘市沖の法定協議会で示した資料では、国内外で得られた科学的知見を踏まえると、1キロ程度離れると、風車の騒音が減衰し、 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いとされているなどと答えているんですよね。あのー、まあほとんど相手にされてないという感じでして、本、う、当、ん、このままでいいのかなっていうことです。これは私からの問題提起です。はい。ありがとうございます。はい。あの今問題提起にありましたように、 今この風車からのま騒音の問題というのがしっかりこの対応されていないんじゃないかということですよねはいありがとうございますえそれではたぐさり先生からもちょっと今日お話いただけますでしょうかよろしくお願いいたしますはいえっとまぁ、あ、私の方からも簡単に僕簡単にスライドを準備 まずです、ね、風車から1キロ離れれば健康に影響がないというのは、まあ、どこかで何か伝言ゲームが失敗したんだと思うんですがこれはもう明らかな誤りでしてまのおのの風車に関してはです、ね、あの騒音の予測値であるとかこれまでに得られている科学的知見、まあ、そういったものと比較をしてどのぐらいの距離が必要なのかというのを検討した上で健康リスクを回避すべきですで、まあ、この点に関して異論を唱える方はいないんじゃないかなと思いますね でじゃあ具体的にそれがどのぐらいの距離になるのかというのは、もうかなりケースバイケースの部分もあるんですが、洋、ま、上、あ、風力ですとかなり大型の風車が使われますし、えー、規模という面でもあの1機、2機ではなくてですね、10機、100機、まあ、そういった規模になります。で大規模な洋上風力を考えると、過去の経験では、まあ、こう6キロは必要になるのではないかなというふうに予想 を,、まあ、をしております。まあ 安全率まで考えると、ですね、もう10キロ、20キロ離しても、まあえー、全然不思議ではない、まあそういった状況というふうに考えております。はい、ありがとうございます。はい、まあ今 の, あの話だと、本当にこの1キロっていうのは間違いで、えー、それから、まあその、の本当にこの私たちが考えているよりももっと大きな、えー、風力発電というか、 え風車がですね、結局その、そ洋上だと非常に巨大になってくるということもあり、一、ま、基、あ、だけではなくて複数機にわたるということに関して、やっぱり非常にこのまたえ、さらにそれを追加して考えなきゃいけないということがあると思います。はい、いありがとうございますで、草島さんその、はいえ、今回その質問されていたんですけれども、対応としてはどんな感じ、えー、の対応になってますでしょうか。あのー、問題はですねうー 国内外の科学的知見を踏まえると、直接的に影響を及ぼす可能性は低いっていうことと、市議会での市の対応というのは、国に基準値がないということもあって、えー、捉え方にまさに苦慮しているというような答弁で、あのー、分かりましたけど、対応は。 検討ささせてくださいみたいなそういう反応で、えー、なので、まあ、基準値というものの問題もあるしあとはその国内外の科学的知見を踏まえると直接的に影響健康影響を及ぼす可能性は低いっていうことが指針で示されているのでっていうところが理由になっていてぜひこの辺はですねあの田鎖先生に。 あのどういうふうに解釈したらいいかを解説していただけないかなというふうに思いますはい、じゃあまた私の方からですねえっ、ー、と今北島先生の方からありました、まあ、風車騒音が直接的に健康を及ぼす可能性は低い、まあ、これは実は環境省の指針にも書かれているんですがこれはですね、えーまあ、誤りですで何が間違っているか という話なんですが、もちろん風車騒音に限らず騒音全般に関して、音が十分に小さければ影響は出ないと思われます。あ, の、まあ、ある程度のところで、えー、もう影響が出ないラインというのがあると思います。ただし、騒音が大きければ睡眠障害などの健康影響が生じる可能性があるのは、まあ、これは逆に議論するまでもなく当然の話でして、えー、騒音があると。 でそれによって睡眠妨害を受けると。で、睡眠と健康というのが非常に密接に関連しているものですから、睡眠妨害を受けることによって疾患のリスクが大きくなる。まあ、このフローに関してはですね、もう多くの科学的知見があります。まあ、風車騒音に限らず、道路騒音、それから、えー、航空機騒音でもそうなんですが、風車騒音に関しても、このフローに関しては同じです。ですので、健康影響を及ぼす可能性は低いというのは、えー、まず、 誤りっていうことこ で,、ね、で、すね、まあ、この前にですね、あの国内の国内外の科学的知見を踏まえるとというまあ文言が入っていたと思うんですが、結局、どの程度で健康影響が生じるのかということは、ま, あ、まだ要検討ということになります。で、えーとまあ、睡眠障害等ということで、まあ、ここでちょっと限定をしたんですが、えー、と次、どうしてたかな。 えー、実はですね、風、えー、車周辺では睡眠障害以 外, も以外にもでいろいろな健康影響自体は報告されています。これは先ほ ど, 先ほどの草島先生の方からもあの出していただいた通りですね耳鳴りとか吐き気とかめまいとかいろいろあるんですけれども、でこれに関しては、まあ、特に低周波音という、まあ、こういう言葉が注目されることもあるんですが、こういうものが原因ではないか。 という意見が強いことも承知してますし、あの実際に低周波音を感知してるんだというふうにおっしゃってる方もいます。でただ、科学的にじゃあ、これがどうかというとですね、まだ実はどういうメカニズムでそういうのが起こるのかとはよく分かってないですし、あとは、えー、実際に高爆ロ群を対象にした社会調査でもですね、どのぐらいの割合の人がそういった健康影響を訴えるのか、でどのぐらいリスクが大きくなるのかというのは実は あまりまだよく分かってないんですね。でなので、あのまあ、科学的知見という意味では、睡眠障害、睡眠妨害を、うん、風車騒音によってどのぐらい睡眠が妨害を受けるのかということに。まあ、ひとまずは注目することになるかと思われます。はい、ありがとうございます。あの低周波音ということでいうと、あの昔あのエコキュートとかですね。給湯器なんかでまあ、結構住宅のまあ、隣の家が設置したことによって。 まあ、本当にこう明らかにこの音がやっぱり伝わってきて、まあ、それによってやっぱり睡眠とかめまいとか、やっぱりかなり障害が起きているということで、まあ、かなりこれは業者の方うでまあ対策を取ったこともあって、向、ま、き、あ、ですとか、まあ、いろんな遮音壁とか設置することによって、だいぶこれ、軽減されるようになってきたと思うんですが、まあ、やっぱり風車については、やっぱこれまだまだえこれからですよね、本当にまだ分かっていないところが多いと思うんですが、まあ、この低周波音、まあ、それについて、 あの佐久間先生の方でも研究されているということで、でこれ、今、環境省の方でもこれ全国調査をやったということなんですが、まあ、それについてはいかがですか、全国調査の結果というのは。はいういはい、そうですねあの、まあ、全国調査に加えて、まあ国内外でどういった知見があったのかというのを、まあ、事前に調べた上で、環境省の方指針出しているようなんですけれども。えー<笑> まあ、さっきの山形県からの回答でも国内外の科学的知見を踏まえるとというお話がありましたのでじゃあどういう状況になっているのかというのを簡単に解説していきたいと思います、えー、実はですね WHO の欧州地域事務局が、えー、2018年ですかねに環境騒音ガイドラインというのを出してましてその中で風車騒音についても触れられていますでこの中では、まあ、和訳なのであの一言一句元の文と同じとも言わ<笑> い, けいかないんですけど、まあ、こういうことが述べられています 風車騒音による影響に関する科学的知見は十分には得られていないと。なので強い勧告を設定できる段階にない。まあ、すごく平たく言うと、ですね風車騒音に関してはちょっとまだよく分かりませんよと。そういうことを WHO の欧州地域事務局は言ってます。で一方で、国内に目を向けると、まあこの、この状況は別に変わらないんですけれども、すでに疫学調査が全国規模で行われているんですね。えー、1000人規模 で行われてましてえ、一定レベル以上の暴露で不眠症、睡眠障害のリスクが大きくなるということが比較的はっきりと示されています。えっとまあ、あんまり細部に立ち入ることは避けたいなと思ってるんですが、まあこれが当時の研究結果ですねえ。横軸が騒音レベルで縦軸が不眠症のまあ、調整を図比って書いてますけど、あのリスクのことです。 リスクが1というのが基準で2倍、4倍、10倍、20倍、40倍という形で縦軸が書いてあります。騒音レベルが大きくなるごとにリスクが大きくなってまして、41デシベルから45デシベルというこのグループで統計学的に優位というふうに我々は言いますけれども、要は意味があるぐらい非常にリスクが大きくなったということが示されています。でこの調査というのは全国50箇所被験者 1,079 名。 を対象としした調査でして、まあ、国内、日本国内で何が起こっているか起こりうるかということに関して非常に重要な調査結果だと思います。でちなみになんですけど、まあ、騒音レベルの41デシベルってどのぐらいかと言いますと40デシベルが図書館の館内程度というふうに言われてますので一般的には非常に静かな環境です。うん、ただ静かと言われている環境でもそれがこと風車騒音になってしまうと このぐらい睡眠障害のリスクが大きくなってしまう、まあ、そういった結果が今現在示されています。うん、はいありがとうございます。これはの、図書館の騒音程度よりちょっと大きいとして、まあ、デシベルで示すとですね、まあ、出てくるんですが、やっぱりちょっと風車の場合には、音としてちょっと違うタイプの音が含まれるということでよろしいんでしょうか。そうですねあのー 一概にあの静かだから何も影響がないというわけではなくて、ですねいろんな周波数の成分が含まれていたりですとか、あとは風車の翼の回転に合わせて音の大きさが変動したりですとか、まあ、いろんな要因があるとは思うんですが、えーそうですね、実際には普通であればかなり静かと分類されうるところでも影響が出るぞということが分かっています。はい えそれであの環境省から、まあ、指, 針指針が示されているんですけれども、環境についての指針については、今のところ、環境省としては、どのようなこう指針を今、示しているところでしょうか、えっと、環境省の指針もですね結局、山形県の回答と同じというか、まあ、山形県の回答自体が環境省の指針をそのまま、うんえーまあ、伝える内容になってはいると思うんですが。 国内外の科学的知見を踏まえると直接的に健康影響を及ぼす可能性は低いというところからスタートしてますね。で、まあ一応ここまでの話を受けてこれは誤りですよということを説明してきたんですがもし書き直すんだったらこのような内容かなというのを下に書いてみました。風車損による健康影響に関して科学的知見は十分とは言えませんで。国際的にこのぐらいにすればいいんだという合意については得られていません。ですが えー、風車損の暴露が一定のレベルを超えると睡眠障害、不眠症、こういったリスクが大幅に増大すると考えられます。で、このことは国内の疫学研究結果で明らかとなっています。まあ、というのがただ正しいと思うんですが、実際には環境省の指針はこの上のように書いてあるところからスタートしてあるわけです。うんで、その上で、 じゃあどのぐらいのレベルにしたらいいのかという指針値が出てくるんですけれども環境省の指針というのはこのように書いてあるんですが実はこの直接的にという言葉がミソで、うん、あの実は睡眠障害を直接的 に, に含んでいないそうなんででいいななそうすね、うん。環境省指針における直接的な健康影響とは頭痛とかめまいとか吐き気といったちょっと 音ととのの関連性、メカニズムがまだよよよく分かってていいいないようなうう健康影響のことを指しているようです実際には睡眠障害というのは音によって生じ得る直接的な健康影響そのものなのでこれが直接的な健康影響に入っていないというのがむしろ不自然なんですけれども一応環境省の解釈としては、えー、この指針で使われているこの言葉には睡眠障害は含まれていませんと睡眠障害に関しては睡眠への影響をリスクを増加させる可能性があることが示唆されているというふうに 記載されていますでごめんなさい、話が前後しましたが、えーまあ、そういった内容の環境省指針地位がどうなっているかというと、えー、残留騒音に5デシベルを加えた値にしましょうよということになっています、うんうん。残留騒音というのは、まあ、その場所で測った騒音からですね一過性の音、例えば車が通り過ぎたとか、えー、何か鳥が鳴いたとか、虫が鳴いたとか、そういった突発的な音をすべて 取り除いた後に、えー、残っている地域の音のことです。でこういった残留騒音に5デシベルを加えた値を指針値としましょうと。で例えば風車を作る前に40デシベルの音環境の地域だったら45デシベルを指針値にしましょうということで作られています。でただ注意をしてほしいのが急に残留騒音プラス5デシベルというのが出てきてですね 何を根拠にに決めたたたのかとといいいうところにも注目していただきたいんです風車騒音による睡眠障害のリスクを根拠にしたのかというと違います。じゃあ風車騒音による煩わしさ、まあ、これも指針の中であのー、煩わしさが生じる可能性があるということを書かれているんですが、えー、それが根拠になったのかというとそれも違います。実は直接的な根拠になっているのは、1982年に発表された論文 これは風車村全然関係なくてですね、仕事中であるとか通勤中に感じられた大きな音の煩わしさ。あの、仕事中とか通勤中ですね。例えばなんか、あの、電車の音がすごく大きいとかですね、あの、車の音がすごく大きいとかですね、あの、工作機械の音がすごくするとかですね、そういったものも全部入ってます。そういったものを持ってきて、根拠として、環境省指針値というのが実は、 決められています。というわけでですね。はい、あのえ、環境省の指針値というのはかなりあの不思議な値に今設定されていて、現状にあるということをご認識いただければと思っております。はい、ありがとうございます。まあ、今示していただいたように、この環境省の示す指針値というのはまあ、残留騒音プラス 5db ということで、まあ、その根拠もですね。1982年の。 えー、これは論文ですかね論文に基づいて作られているということで、まあ、これも40年前になりますが、この40年前の指針値で、まあ、この今の風車についても同じく当てはめようとしていると、でしかも通勤とか、その就業中の、えー、このわずわいさというかです、ね、そのその時のアンケート調査ですもんね、それを元にしているということですので、まあ、本当にこれ、改めてですねもう一回、この風車については考え直す必要があるんではないかということだと思いますが、 まあ、環境省の見解としては、先日、どのような見解でしたかね、このことについて。環境省の見解としては、あのはいまあ、この指針の設定に先立って、ですねあの有識者を集めた検討会を行って、まあ、それで出てきた結論であるので、まあ、これをすぐにどうこうするということは考えていないというお話でしたね。うんうんうんうん ただ検討会自体がまあ2017年、16年ぐらいですかね、にまあ最終的に報告書が出た検討会なんですけれども、はいまあまあ、比較的、騒音の世界では新しい方の検討会だと思うんですが、その最終的な結論として、やっぱ1982年の論文しか出てこないっていうのは、やっぱりちょっと変な感じはしますね。そそうですねその本当にそこのの検討会の中に出てきた 資料としてがその1982年のもので議論されていて、これについても、特にその委員の中から、ここについて疑問を出される方もいなかった中で、まあ、こう決まってしまっているというとことですので、そ, う そ, うう こ, で、まあ、そこの議論がやっぱりちゃんとされていないんじゃないかということだと思います。でそれから、この、えー、全国疫学調査というのが、環境省の方でまた新たに、えー、していると思うんですけれども。 この疫学調査のことについては、えー、これも田草井先生、草島先生、お願いできますでしょうかそうですね、あのこの疫学調査、まさに環境省自身の、まあ、予算予算をつけて行われたものなんですけれども、えー、実際にその検討会の報告書の中でも、ですねまあ、ちょっと触れられてるんです、一応あのこういう研究がありましたということは触れられてるんですが、実際に騒音による睡眠障害。うん としてあのー、きちんと扱われていないというか、ですね、うん、結局、最終的な指針の中でも、えー、睡眠影響のリスクが増加することが示唆されるみたいな、ちょっと曖昧な書き方がされていて、えー、まあ、利、ま、点、あ、に言えば無視されている状況に近いかなというふうに考えています、うん、あと先生あの、はい、諸外国ですね。 まあ、WHO の勧告も2018年でしたでしょうか、そのあたりで、で、まあイギリスもそうだし、まあ、デンマーク、まあ、まさに風車の先進地ですけど、えー、そういうところは必ず上限値みたいなのを決めて、規制値ですか、そういうのを設けているみたいなんですが、その辺のことについても。そうですねかあの確かにあの 残留騒音プラス5デシベルというのが日本国内の指針値でして、まあ、それに近いような形で、地域の音環境プラス5デシベルという形で決めている外国は結構多いみたいなんです。でただ、その場合にもそれに加えて、例えば35から40デシベルまでにしましょう。まあ、そういった2つ並行して並べられるようなことが結構多いようなんですね。でまあ、人の健康を保護するという意味では非常にまあ納得できる内容でして、 あのまあ、そううと思うんですあの実際に40デシベルを超えたら影響が起こるというのは、日本国内の気学調査でも示されているわけですし、まあ、比較的合理的なのかなと思うんですが、実はですね、あの日本の指針の場合には、えー、加減値が設定されているんですね。うん、あの要は、どれぐらいその地域が静かであっても、35デシベル、あるいは40デシベルまでは大 丈, 夫で 大, 大丈夫というか、指針値になりますよと。 で逆に上限値というのは定められていないんです。だから、かあの論理的にはその地域の残留騒音が50デシベルだったら55まで風車出せますし、55だったら60枚出せる。いくらでも上限、大きな音が出せるという状況になってしまっていて、人の健康を保護するという目的からは大きくか け, かけ離れたものになってしまっていると思われます。うんこれ 加減値が設定されていて、上限値が設定されていないということなんですけど、加、は、減、い、値が設定されていないということはもう、加、え、減、ー、値が設定されているということは、35デシベルからプラス5度四0デシベルということで決まっているということなんですか、えっ、ー、と35デシベルが加減値。でですねの まあ、といっても特別ですねあの、もともと静かな地域であるとか、病院とか学校の近くであるとか、うんえーま、残したい日本の音風景100選とかですね、まあ、そういった特殊な地域については35デシベルで一般地域については40デシベルと、うん、そういったものが加減値として指針の中では示されています。うんなるほど これ上限値設定しない理由というのはなんでですかね、これやっぱり上限値は設定すべきではないかという気もするんですが。いや、あの全くその通りだと思いますちょっと私も な, なぜ加減が設定されたのかっていうのはですね、わからないです。でこれ、規制値や基準値がないということでいいんですか、これは考え方としてはそうすると。そうですね、資品自体もあの位置づけとしては、規制とか基準、まあ、日本国内環境基準という言葉 言葉であるとか、うん、あの法律もありま法律だとか基準値って言ったいんですかね、もありますけれども、はい、それとはあの違うものだという位置づけになってますし、うんえー、そうですね、日本国内で風車騒音に関する規制値とか基準値はありません。あうん、いやそうすると、この低周波についてなども、低周波音についても、えー これはまあ苦情について判断するためには、参照値というのがまた挙げられるかと思うんですが、うん、これも規制値は基準値ではないんですよね。参照値ですもんね。そうですね。このもまちょっと違うんですね。あのええ、あのーうん、参照値ということは低周波音だとよく出てくるんですね。あの何か苦情があったときに、その苦情の原因が低周波音かどうかを判断するための参照値となってます。うん、なのであの まあ、本当に参照する値であって、この値より小さかったからといって影響がないというわけではないです。ただ、この値よりも大きかったら、きっとその苦情の原因は低周波音だろう。まあそういった値になっています。なので、これについても、あのー、基準値とか、規、え、制、ー、値とか、まあ、そういったものではないとは思うんですね。まあ、ただ、ちょっと一応もう一個共有しておきます。えー、っとですね。 結局、まあ、規制値とか基準値とかを、まあ、今、WHO がです、ね、あまり科学的知見がないと言っている中ですぐに、えー、設定できるかというと、まあ、それはそれで難しいとは思うんですが、えー、風車による健康影響という文脈で風車の建設是非について議論するためにはやっぱり何か対等、比較をしないと始まらないとは思うんです。うん、なので、えーまあ、今 手に持っている武器の中でさ比較できるとしたらこの辺りかなというのをちょっと挙げさせていただきました。うんまあ、まずは騒音を予測すべきですねで。それで科学的知見と比較をして、理覚距離を検討して健康リスクを回避しましょうという話です。1つは全国疫学調査でどのぐらいの値でリスクが大きくなるかというのが出てました。あれがだいたい40デシベルですねで。実際には分かんないです、もしかしたら35デシベルぐらいからリスクが大きくなるのかもしれないですし。うん 45dB ななのかもしれないですその辺りはまだあのよく分かってないところもあるんですが、まあ、少なくとも、えー、今時点で疫学調査結果として示されている40デシベルというところは1つ比較対象になるのかなと思ってます。でもちろんあの安全率を見込むのが普通だと思いますので、40デシベルより下だったらすぐに大丈夫という話にはならないかなと思ってます。それから今出てきました低周波音の苦情を判断するための参照値。 との比較です。えー、まあ3これもだから3小値より低ければすぐさま OK というふうにはなりませんけれども少なくとも参照値を上回っている状況では、えー、低周波音による苦情が出てしかるべきという状況ですので、まあ、そういったレベルと比較をして風車を建設した時に騒音音環境がどうなるかというのを考えていくのがいいのかなというふうに思ってますで下にも書いてますけれども、えー、規制値とか基準値にこういう値はなり 得ませんあのこういう値で影響が出るぞという値なのでこれを基準値にしてしまうと影響がバンバン出ちゃうんですねなので、えっと、これは基準値にしないでくださいただし健康影響を考える上ではここからは危ないという形の目安にはなると思いますので、まあ、こういったものと比較していくことによってリスクコミュニケーションというのが科学的にできるのかなというふうに考えているところです はい、いありがとうございます、まあ。本当にこの、まあ、参照値を基準値にしてしまうと、まあ、そこから、まあ、ちょっとでもねオーバーした場合にとか、まあ、非常にこの、まあ、やはりその個人差もありますしやっぱりここを参照値でやってしまうと、まあ、被害が多く出てしまう可能性も出てくるということで、まあ、ヨーロッパでおける、まあ、予防原則のな考え方をすれば、まあ、この参照値よりも、まあ、少し 低く設定をする必要があるんではないかというのが、まあ、当然考えうる、えー、規制値や基準値ということになるかと思うんですがあの、まあ、今後ですねこのこれらを踏まえて、まあ、ちょっと今後のですねこの今由利本城の勇者の情報とか、うんまあ、先生が開発されたこの まあ、今年の春に学会誌で発表されたソフトがあるということなんですが、まあ、それについて草島さんからもちょっと説明してもらって、歯、は、崎、い、先生にちょっとお話、詳しく伺いますでしょうか。はい。はい、じゃあ、もう一回画面を共有します。うまくいくかな。いきましたでしょうか。えー、っと、先ほどの由利本荘氏の、えー、 まあ、風車の情報、まあ、12.6 メガ65機を入れると、これ、田草利先生が開発された、えー、ソフトなんですが、えー、こういうふうになりました。あのぜひあの、先生、解説をいただけますか。うそうですねあの、まああの、このソフトはあの無償で公開してますのであの、もしご興味があればダウンロードして使っていただければと思うんですが、まあ、地図上に風車を配置していってです、ねで、風車の大きさを決めると、 まあ、レベルがどのぐらいなのかというのがざっくりとか計算されてですね、でそれと、えー、先ほど紹介した過去の疫学研究結果であるとか参照値というのと比較をして、どのぐらい健康影響が生じるのかというのを推定するようなソフトです。で、この図では、えー、その日本全国の疫学研究結果との比較として、 さっき40デシベル、40デシベルって言ってましたが、まあ、より正確には 40.5 デシベルというのが一つ、えーまあ、区切りの値になりますので、そこの値で区切ったときに、どのぐらいの地域がこの風車建設されたときに範囲になるのかというのが計算されます。で日本の人口もです、ね、一応ソフトの中全部入ってますので、まあ、いきなりこの右下に示されているように、あの有病者数というのが出るわけですね。 でも、この有病者数というのは、あの疫学調査で、えー、どのぐらいリスクが大きくなるかというのが示されてますので、まあ、それを使って掛け合わせた数です。なので、ここに風車が立つことによって、うん、今、健康な340人というのが不眠症、うん、睡眠障害の影響を受けると推定されます。なるほど。もう一つが この図です、えー、これもぜひ解説をいただければと思いますそ。そうですね、あのこれはさっきと同じ図なん同じ図というか同じ風車の配置なんですけれども、うんえー、参照値と比較を行った図ですねで。参照値というのは周波数別に定められてますので、あの周波数別に、えー、このラインより内側は参照値を超えるという値が出ています。うんで まあ、一番外側にあるのが、ですねちょっとこの図だとあまり分かりやすいか分かりにくいかどうかなんですけど、80ヘルツ41デシベルというラインなんですね。で右側の表でいくと一番下、えー、この黄色い点線のラインの内側には14万人が住んでいるとというまあ推定結果です。参照値自体はです、ね、でこれ、屋内でどのぐらいのレベルになるのかというのが実は重要なので、えー、この14万人、この中、 黄色い線の中に住んでるからといってすぐに14万人に影響があるかというとそういうわけではないです。あの建物の遮音があればですねあのこの人数というのは大幅に減らせますし、えーまあ、実際に遮音量が10デシベルだったら15デシベルだったらという推定もこのソフト内では簡単にできるようになってます。うん、でただじゃあ全ての建物について遮音量10デシベルというのが担保できるか。 というと、全然そんなことはないんですね。うん、あの家によってかなり遮音量ばらつきがありますし、えー、低周波音のちょっと厄介なところは、ですね屋外よりも屋内の方がレベルが高くなることすらあるので、なので、あまり建物の遮音量に頼った話というのはできないんですね。うんまあ、なので、屋外ではありますけれども、まあ、このぐらいの範囲で睡眠妨害が生じる可能性があると。まあ、それちょっとまあ あのー、危険を示す結果になってます。なるほど。なるほど。10人に1人とか。ああそうですね。あの参照値自体はですね、はいあのはいまあ、実験結果から求められたものなんですけれども、はい、10人に1人がこの音の暴露を受けると寝室だと気になるというふうに回答しているレベルなんです。うん、なのですごく単純に計算をすると、えー、14万人。 が参照値と同じ暴露を受けたときに、その 10%、1万4千人、うん、が入眠時に気になるという睡眠妨害を受けることになります。ただまああの先ほど申し上げました通り、あの実際には家屋の遮音量がありますので、まあ、これはかなり危険側の推定を行っているというふうに考えてもらえればいいと思います。1万4千人ってすごい数だなと思います。そうです、ね、あの、ねね、近す近すぎるんです。 うんで そ, うんね、<笑>そうですね、でこれはあの、えー、山形県湯沢の、うん、風力発電を入力してみました、まだあの具体的にあの本数なども決まってないんですが、最低の本数を36基、まあ、秋田で今あの、計画進めている 12.6 メガワットで、えー、計算してみ、えー、た値です、えー。これで見ると ああのまあ、これ見ると100人ぐらいということだと思いいますね、うん、はい、で参照地だと、まあ驚いたのは酒田市とか結構入ってしまって、えー、10万7898人ということで、うん、1万人ぐらいに、まあ、睡眠、入眠妨害ですかそです、ね、そういう値になるなっていうことが。えー 分かりましたなるほどいや、ねまあ、本当これ先生、今おっしゃったようにこの家の中にいても遮音にならない可能性もあるという、まあ、この低周波音っていうのがですね、まあ、特にあの、まあ、騒音っていうとなんかこう耳で聞こえる、まあ、もちろんその聞こえるのが聞こえるんですけれどもやっぱ遮音っていうのがなんかちょっとこう建物の壁があればえそれで遮音できるものではないところっていうのがちょっと厄介ですよね。この今<笑> ててそうですね、あのーまあ、一般論としては、遮音はできるんですが、いろんなケースがあってですね、遮音できないケースも出てくるっていうのが、ちょっと厄介なところですね。うん、で、まあ、これは今度、鶴岡市内の山の上に計画されようとしている、これも6メガワットって結構大きい風車を山に建てようとしてるんですけど、えこれでやると、有病。 者数39人っていうのが出ました。で、まあ、かなりの範囲、この範囲になるなっていうふうに分かりました。で、参照地でやるとですね、えー、まあ、かもゆあとその湯の浜という観光地が含まれているのと、大山地域全域が含まれてまして、1万6千 808人が影響下にあるということになって、えーまあ、結局、1680人ですか、えー、の方の、えー、入民妨害ということになるという試算だと思います。で、まあ、このことと、あともう一つ、あのー、これは三勢やびきという地域の開発なんですけれども。 えー、下の方の5基は今も作られている、この5基は 今, もつ今 作, ら作られているあので、1年稼働した風車なんですが、そこに矢引、えー、きというところにさらに、えー、作ろうとしていて、えー、これあの、一緒になって同じところにその影響するんじゃないかっていうのも、えー、この図で、えー、分かったんですが、えー、これで、えー、不眠症有病者数が71名、えー、ということになりました。 でさっき の, あの参照値で行くと、えー、7440人ということで、えー、ここも観光地ユラなどを含んで、ですね結構あの744名の方に影響するということでして、まあ、かなり深刻な数字が出てるなというふうに感じた次第ですで、まあ、自治体としてはですね。ねこういういいのがないと 全くリスクコミュニケーションがつくあのできないっていうことでして、まあ先ほど県の見解で1キロぐらい離せばいい、これはあの実は鶴岡に計画している事業者も、まあ1キロぐらい離せば大丈夫ですよっていうことをよく言うんですが、ちょっとこれで考えると、あのまあ2キロぐらい離さないとあのあ、そうだ、たくさん先生の見解で。 4メガワット風車ぐらいだと、2キロを離さなきゃいけないっていうような見解もあったかと思いますけれども、まさにそういう隔離距離をしっかり議論しないと、あの大変なことになるんじゃないかというふうに感じている次第ですそうですね。ね実際にはです、ね、あのどういった 機種の風車を使うのかということによっても結構結果が変わってきたりするのであの詳細なリスクがどうなるのかというのは事業者ともあの膝を突き合わせてですねあの検討する必要があると思います。まあ、この結果は あ, のあくまでもざっくりとした試算結果ですのでただ、まあ、こういったものをベースにしてですねじゃあどうやったらリスクを下げられるのかでどういこまでのリスクであれば許容できるのか例えばもう、まあ、屋外でどのぐらい音が鳴ってようが 基本的にはもう家の中で生活してるんだから、参照庁を超えてもどうってことないよという判断をする方もいるかもしれません。ただ、そういった判断をする上でも、こういったそもそものベースとなるものがないと、何も話ができないんですね。なので、えーまあ、健康リスクが大きくなる可能性があるとで、このぐらいのリスクがあるというところからあの議論を進めてもらうのが、地元の住民も、最終的には事業者も。 あのハッピーになる道かなというふうに私は考えてますで、まあ あ, ありがとうございます、はい、あどうぞ早くすせませんはい草さん、はいはい、でまああのー、洋上風力、まあ、冒頭にお話しした洋上風力なんですがやっぱり諸外国と比べるとあまりにも近いっていうことが分かってましてでまあ理由としてはあのー、日本海どんぶかになるっていうあのー、まあ えー、支柱を立ててそこにこう風車を立てるようなやり方だと、まあ、水深50メーター以内ぐらいじゃないとあの採算が合わないというか立てられないということらしいんですね。でいろいろ調べていったらですねこういうのがあります。付体式洋上風力発電ということであのノルウェー の, あのエクイノールっていう 企業なんかはもう10年間、あのもう、えー、実績があるということです。で、えー、日本でもおあの実際、その実証実験、えー、やっていたりしますし、まあ、こういう方法をとってですね、あのーまあのま離岸距離っていうか、その岸からの距離を、まあ、例えば10キロぐらい離して作る。 うーこの付帯式洋上風力発電を、この東北とか新潟、えー、その一円の事業として、これをやったらどうかっていう、まあ、私もあの再生可能エネルギーはやっぱ進めなきゃいけないとは思ってるし、風力発電っていうのはあの非常に効率のいい仕組みであることは間違いないと思うんです、ただ、立地場所を間違えると、もう健康被害になったり、野鳥の被害になったり。 まあ、本末転倒になってしまうと、まあ、これはもう持続可能なあり方じゃないんじゃないかっていうふうに思いまして、あのー、この養生だったら、付帯式で10キロ以上離す、まあ、これがまあ、まあ言ってみれば世界標準に準じるような形じゃないかというふうに思っていて、そういう点言をまとめたようなところですすはいい以上です、はい、ありがとうございます。 本当にこうヨーロッパの方でも、まあ、この風力会場、海上風力発電はすごく、先ほど最初からもお話ありましたように、はい、非常に盛んに行われているけれども、やっぱり日本海側のやっぱりこの海溝というんですかね、うん、やっぱりこう深いんですよね、うん。だからなかなか設置型ができないというところで、はい、まあその設置型をやろうとすると、うん、沿岸に寄ったところにやっぱり設定されていると。だやっぱりそういう意味では、今お話、草島さんからあったように、 不雪型というか、ですね、まあ、その養生に、えーえー、ちょっと、えー、浮かす形になるんですか、このうんえー、そう環境省でも実証実験、九州の方ですかね、やっていて、えーまあ、調べて分かったのは、もうノルウェーでもう平気で、えー、商用運転もされていると、でまあ、地震とか津波にも、その不体式の方があが強いという。 ことも言われているようですし、うん、そういうことを考えても、不、え、退、ー、式はあの道なんじゃないかなというふうに感じた次第です。うん、なるほど。まあ、本当、不退式というのがこれができれば、ですね、まあ、その意味では、徐所にまた離して隔離距離も確保して、うんえーうん、設置ができるということになってくるということですよね。うんうんうん、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとそういったことも、はいまあ、検討に たりするんで、はないいいかとととうことだと思いますで今後ですね、この環境処自身の話ですとか、先ほどからあの基準値の話とかもしてきましたけれども、今後、のまあ、WHO の方の勧告もありますが、まあ、こ, のこの風車からな発するこの低周波音についての、まあ、何かこうちょっとこう考え方を、やっぱり国として、やっぱりある程度定めていかなきゃいけないのかなと思うんですが、 これ先生、いかがですかねこのそうですね、あのー、もうまさに今、指針でいくつか問題があることが明らかなので、まあ、それを正していただくのが一番かなというふうには思ってます。<笑><笑> でまあ、基準とか規制とかです、ね、まあ、そういった値が必要だという声があるのもまあ理解してますし、まああの、あればいいなと思うのは、私も同じところです。うん、ただ、科学的にどうかというとです、ね、WHO が言っている通り、あんまりまだ科学的知見がないんですね。うん、なのであの、こういった値に定めるというのが、科学的にできるかどうかというのは、かなり、えーうん、難しい部分もあるかと思います。はい なるほど、うん、そうですねだからそこを科学的に、えー、今すぐに、えー、検討会などまた設置して環境省の方でやるとなるとまあ一年、まあ、半年か一年ぐらいかかりますし、まあ、本当にこの、まあ、それ以上ですかね、まあ、検討しっかりやるとなるとですねまあ、今でもただえっ、ー、と 疫学調査もされているわけですので、うんうんまあ、それをもとにです、ね、もう一回議論し直すということはできると思います。でそれともう一つはやっぱこの、まあ、科学的知見というところもありますし、それからこのやっぱり政治的な判断というところも必要になってくるのかなと思うんですが、うんうんまあ、そのあたり、草島さんもこの、まあ、山形県とやっていて、どうですか、はい、今。そうですねあのやっぱり基準値がないと なかなかこう自治体は動けないっていうのがあると思います。えー、ただあのそんな中で何、えー、て言うんだろう、まあ指針の何て言うんだろうこう解釈で、えー、全然問題ないみたいなふうになってるのは大変問題で、えー、そうじゃなくてあの、えー、全くないとは言い切ってないわけですから、そこの辺を踏まえて。 えー、例えばあ田口先生開発のソフトにですね、えー、いろんな地域のデータを入力して議論を始めるべきだと思うんです、えー、今全くなしにあのもう2キロとか、えー、もうでっかい風車を山の中にボボンとかそういうことが平気で行われようとしている段階の中で、えー、この地元の一番地域の住民に近い自治体の役割としては 絶対その健康障害なんてあっちゃいけないわけですからあのそうした今までの蓄積の上でできたこういったソフトを、えー、きちっと活用してリスクコミュニケーションをしっかりとることなんじゃないかというふうに思います、えー、ただまあ国会に向けて言わせていただくとやっぱり基準値とか規定値、えーまあ、デンマークドイツ並みの、えー、そういった指針と上限値を えー、きちっとお決めていただかないといつまでもこういう、えー、問題が生じてしまうんじゃないかというふうに思っていますので、えー、この辺をぜひあのお願いしたいなというふうに思いますあ草島さん、これ、海外との比較の表がありましたよね、はい、確かに。ありますありま す, ります、えー。それをちょっと見せていただいて、これはあの WHO のガイドライン値ですね。これ2018年ので まあ韓国地があって、えー、風車騒音をここでもう45デシベルって定められてるんですが、あの環境日本の環境基準はなしなしというということに、うん、なっているということがあります。あとすいません。えー、っとこの辺ですね。各国の規制値これ2018年の論文なので、もっと新しいのが 出てるかもしれませんが、先ほど高瀬先生がおっしゃってるように、はい、イギリスは、まあ、こういう、さっきのバックグラウンドプラス5デシベルはあるんですけど、うん、35 to40 デシベルとかあったり、あとデンマークはもう明快に、えー、こういうのがあって、まあ、ぜひあの先生からも教えていただけますか。うん、すみません そうですね、あのーまあ、今出していただいているようにです、ね、各国、あのーまあ、なんとかやっぱり風車を作りたいっていうのが、あのー、あるんだと思うんですけどもねあの、何かしら科学的知見が少ない中で、うんえー、基準、規定、ガイドライン、そういったものが定められています。で まあ、必ずしも、ですねあ、おのおのについてすべてだから科学的根拠があるかというと難しいものもあるんですが、比較的科学的にやっているものとしてはイギリスの例なんかがあって、ですね、えーと、イギリスに関しては、まあ、まず夜間の騒音レベルをどのぐらいに抑えるべきなのかというところからスタートをして、あのーえー、確か35デシベル、35デシベルまでに抑えるべきだと。 でただ、家の中で、家で、車音がある程度できるので、まあ、屋外だったら45デシベルまでいいでしょうと。で、その代わりに、えー、さらに LA90 という、ちょっとなんていうんですかね、えー、レベルを低く見積もるような、うん、あの指標を使ってるものですから、少し補正をして、えー、その n i の一番右側ですね、43デシベルみたいなものが一応論理的に出てきてはいます。 だ、国によってかなりやり方は違うんですけれども、まあ、科学的あるいは政治的行政的に判断が行われて基準値が設けられているところですね。うん。はい、ありがとうございます。あのまあ、日本もだから、そういう意味ではまあ、こういった形でえー、ま風、あ、車についてのですね。やっぱり環境基準をまあ、へ。やっぱりそこをしっかりと。 まあ、日中とこれ、まあ、夜間とあると思うんですが、非平均です、非平均と夜間と他の国では設定されているところもあると思いますので、まあ、そういったことも含めて、まあ、日本は航空騒音については非、非平均騒音レベルではあるんだけれども、まあ、それ以外なかなか、まあ、道路はある、まあ、例えば鉄道と風車については設定がないとか、まあ、そういったこともあるということですので、 まあ、こういったところ、また環境省ともですね、まあ、しっかりこの後、まあしっかりあの議論していく必要があるかなというふうに思っています。でこれ、本当に急ぎでやらなきゃいけないというのは、今、建設計画がまあ次々とこれ、起きていて、うんうんうん、もう日本全国ですよね、今、あの北海道もそうですし、あのーまあ、秋田、その山形という日本海側もそうですし、そうそうそう今、これ、銚、えー、子の千葉の方もやると言ってましたし。うんうんうん の九州の方もも、ね、かなり進んでいると、まあ、先ほも鹿児島の方でもそういったあのことで、まあ、先生も講演に行かれてましたけれども、まあ、そういう各地でやっているこの洋上風力も含めた発この風力発電を、ですね、まあ、いかにまあ安全に進めていけるかということがまあ大事だと思うんですが、うんまあ、今後のです、ね、やっぱこの進め方として、まあ、今後、えー、田口先生もまあずっと言ってらっしゃると思うんですけれども、 まあ、今後の方向性として、本当どういうふうに進めていくのがよろしいと思いますか。そうですね。あの、まずは、あの、健康影響が。生じうるというところの認識をまず持つことが大事だと思いますね。うん、あの、当然レベルが大きくなれば、健康影響は出ます。うん、で、なので、どれだけレベルを下げられるのかというところを、まあ、あの。事業者、行政、住民が一体となって考えていくと。で、どうしても、まあ、風車を。 建設するのかしないのかという議論もありますけれども、まあ、建設するとなってしまうと、リスクはゼロにはなりませんので、そこの部分は各地域で判断をしていく部分も出てくるとは思います。まあ、短期的にはそうです、ね、あのもうとにかく今あるもので評価をしていくしかないと思ってます。まあ、長期的にはです、ね、あの基準とか規制とかそういったものが出てくると、より判断は容易になってくるのかなというのは期待するところです。 はい、ありがとうございますあとお話、先ほど伺ってて気になったのは、その睡眠障害が入ってないということですよね、そのそまあ、先ほどちょっと話をちょっと聞いてて思ったところだったんですけれども、やっぱりこの睡眠障害っていうものについては入っていなくって、その他、か、まあ、めまいとかは入ってるけれどもっていうところのお話、あのめまい、頭痛、吐き気ですか、まあ、そういったところの健康影響は考えていても、 睡眠への、まあ、この睡眠障害に対する健康影響ということが、まあ、考えられていないことによって、睡眠障害からいろいろなあの、まあ、血, あの血管障害ですとか、いろんな、まあ、心筋ですとか、まあ、いろんなあの循環器系に影響があるとかということが言われているということだったと思うんですが、草島さん、そのあたり、どのようにあの考えていますか、うん、なんかあの、睡眠ができないっていうのは、まあ、なんていうんですか。 万病の元って言ったらいいか、いろんなこう病気を引き起こす要因となっているっていうのは、これ、確か WHO でもあの言っていることだったと思います、でもう、うねあのだからまあ、僕ら的にもなんか常識的になっていると思いますし、はい、それやっぱり、あのー、しっかりと踏まえていくことだと思いますし。 あのこれ、あれですよね、明らかに疾病の一つになっているんじゃないかと思いますが、この辺は先生から。あのはいあのはい、これ、そうです、先生も言ってたと思うんですけどこれ、ね、直接的に健康影響を及ぼす可能性は低いということになっているけれども、うんまあ、ここのやっぱり、この繰り返し睡眠が妨げられる状態というのが、睡眠障害という疾患として診断されると、うんうん、そしてまたこの睡眠障害によって、 まあ、心疾患とか脳卒中とか糖尿病などさまざまな疾患のリスクが大きくなるということで、はいまあ、これは疑う余地のない科学的な知見であり、一般的な常識でもあるということで、うん、やっぱそこの点をもう一度、ここで環境省の方にも、うんえー、もう一度見直す必要があるなというふうに私も思ったので。 ぜひそこの点はです、ね、ぜひこれ、国会などでもです、ね、環境省にしっかりここは入れるようにということも考えさせなきゃ、改めて考えさせていくということが、やっぱり必要なところだと思っています、はい、そうです、ね、先生、いかがですか、今のちょっといや、もうまさにあのおっしゃられた通りでしもう睡眠が妨害されると、いろんな疾患のリスクが上がるというのは、もう科学的にどうこうもありますけれども、もう一般常識なわけですね。 もう当たり前なわけです。うん、で、はいえー、睡眠障害というのが、えー、疾患に分類されているということも、これもやっぱりい、まあ、一般常識でしてあの、国際疾患分類、ICD というのがありますけれども、その中でも睡眠障害というのはきちんと、えー、疾患番号、分類されています、疾患です。ですのであの、はい、これについては、なんですかね、きちんとあの重要度を上げて、 あの考えてていいいいたただきたいなとい う, ふうに思ってい ま, す、うん、でまあもうちょっとだけ枝葉の話をすると、まあ、睡眠障害の中でも環境性睡眠障害という言葉がありましてでこれが、まあ、騒音だとか光だとか振動だとか、うん、そういった外的要因による睡眠障害というを指す言葉として一応これもですね、うんえー、米国睡眠医学会から認 め, 認められたというか が分類している睡眠障害の一つなんですね。まあなので睡眠障害、騒音による睡眠妨害が繰り返されること、これが睡眠障害である。うん、そしてその睡眠障害によっていろんな病気のリスクが上がる。うん、これについては誰も反論ができないというふうに考えてます。うん、はい、ありがとうございます。もう本当にそこを、あの一度これ環境省の方にですね、やっぱり考えさせ。 治させるというかです、ね、やっぱり本当にここをちょっともう一回、えー、睡眠障害をちゃんとこの影響の中に入れるということがです、ね、やっぱりしっかりできないかなと、私も思いますので、ま改めて、またちょっとこういったことを議論を、またこう環境省にしていきたいというふうに思っています。島さん何かか追加ありますでしょうか そうですねもう本当、あの秋田の計画がもう寸前に寸前まで迫っておりまして、これはもう、あの本当、えー、声を上げている方々がまだ少数なんです、ただ、さっきの絵を見ると、大変重大なことなので、えーうん、であのもうあの技術がないわけでもないし、不体式の洋上風力発電。 もうあの早めに普及できるように秋田から普及していったらいいんじゃないかと思います。そういったあの訴えをあのして、えー、いけたらなというふうに思いますし、まあ、鶴岡の、まあ、ちょっと巨大すぎるんですよね、やっぱり陸上に作るには。<笑>あのこれはやっぱりちょっと見直しを迫らないといけないなというふうに思っています。でもいずれにしてても、あのー、全国同じ問題抱えてるところの 皆さんにですね、えー、さっきの、えー、ソフトウェア、ぜひ使ってみていただきたいというのと、あのぜひあのリスクコミュニケーションをいろんな地域であの展開していただけたらなというふうに思っもちろんじじじ自治体の皆さんも自分のパソコンに入れて使えますので、えー、自治体の皆さんにとっても大変有効なツールだと思います。なので、ぜひ、えー、使って、えー、リスクコミュニケーションを図って、 あの本当の意味での持続可能な、えー、開発ということを実現させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あのユリ本条本当にもう 12.6 メガワットが65機ですもんねこれ。<笑>いやもうすごい数ですよね。これ<笑>あのまあ最近ね防潮堤なんかもなんかすごい高い防潮堤でもう海が見えなくなるみたいなこう。 環境の問題もありましたけども、まあ、もちろん命を守ることと、その環境とっていうことで、まあ、今、住民の人たちもね、まあ、ようやくその防潮堤の、はい、高さに驚いてというかですね、<笑>もう今ちょっとあの砂浜がなくなってしまうとか、いろいろ、まあ、静岡の方などでも言われてますけれども、まあ、このより本庄のこれ65基って、 まあ、ちょっと先ほどのソフトで見た限りでもすごい数ですよね。で、まあ、先ほどソフトで示していただいたこの HDISC っていうソフトは、これ先生が開発されて、あの竹崎先生が開発されて、これフリーで使えるんですか、これ。はい、あのフリーで誰でも使えますので、の Windows が入ってれば。 簡単にそれできますので、はい、ぜひ使ってください。あのでもしうまく動かないとかあれば、私の方までご連絡いただければ直しますので。<笑>はい、ありがとうございます。あの自治体の方でも、やっぱりぜひこれですね、やっぱりまあ、本当にこのソフトを使ってもらって、どのようなやっぱり健康影響が出るのかということのですね、やっぱりこのリスクについて、やっぱりしっかりと、まあ、事前に。えー やっぱり指 針, 指針が、今、この環境省の指針がこんなような状況ですので、まあ、そういう意味ではやっぱりこういったソフトをです、ね、しっかり使っていただいて、この住民の人たちに対するやっぱ環境影響をやっぱりしっかり予測するということによって、やっぱり今後のやっぱり計画をですね、やっぱりしっかり作るなり、見直すなり、しっかりしていかなきゃいけないなということを非常に強く感じました、そして環境省もです、ね、これしっかりそういった意味から、やっぱり住民を守るためでも、あるやっぱ環境省の役割としてですね、もちろん環境省、今まで、 あの風力発電とか太陽光発電とか、まあ、なかなかこの再生可能エネルギーがなかなか進まないという中で一生懸命やってきた分野でもあるだけに、まあ、本当に環境省としてはもちろん経産省とも合わせて、ですねこれ、しっかり発電もあの風力発電もしていかなきゃいけないという効果ということがあるのは分かるんですけれども、まあ、今後ですね、まあ、これから まあ、特にあの農林水産省ともですね今後、農地などにもですねこの太陽光パネルとかそれからあの風力発電もですねこれ今後、農地利用なんかも進めていこうという形になってきていますのでそれが農法図にやられるのではなくてしっかりとしたこの環境影響、健康影響そういったことをちゃんと考えた上で設置していくということも含めてやっていかなきゃいけないということがやっぱ本当今後のえ本当にこれからの SDGs ですね本当に持続可能な。 ええー、開発ということを本当に必要としているというふうに思います。本当に先生ありがとうございます。まあたくさん先生からも最終何か一言ありましたら、ほんと一言で申し訳ありませんが、はい。<笑>はい。あの SDGs はですね、あの持続可能な開発であると同時に誰一人取り残さないというのも重要なキーワードになってますので、うんうんうん、あの特に北海道とか東北はですね、人が少ない中でなんか押し付けられてるんじゃないかという意識あのなんか悲しさみたいなのも感じているところがあります。うん、あの まあ、そこを、まあ、地域の問題、全国の問題として、あのまあ、今後、エネルギーをどうするのかという、もっとなんていうんですか、もう根本的な議論になっちゃうと思うんですが、そういうところも含めてです、ねはい、今後、議論が進んでいったらいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました あのま、た引き続きです、ね、この問題について、また皆さんからあの意見などもいただきながら、また、えー、このごとについて、またあの国政、また市政、それから研究の方でも、またしっかり、えー、また皆さんと議論を進めていければと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、今日はあのちょっと長時間にわたってしまいましたけれども、あの時間いただきまして、ま、た本当にこのより本庄や秋田の施策、まあ、山形の施策が、 まちょっともう今間近に迫っているということもあって、ま今日年末の差し迫った中で皆さんにお時間いただきまして本当にどうもありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。